ボートレース新年初、出走。元西ブライオンズの野田翔吾が初勝利水人祭りを目指すから18日気流ボート。西ブライオンズで投手として活躍し、ボートレーサーに転身した野田翔吾、29、イコール埼玉イコールが19日、ボートレース気流で新年初出走を迎える。デビュー武士の昨年11月の下手でフライング。 12月にがまで出走後、30日間の F 休みに入っていた。休み明けの今回、全県費の体重はやや重めの55、6キロで、正月に寝込んでしまって、しっかりコントロールしていかないと、と反省。エンジンについては、伸び自体はいい感じ。回り足は重たい感じなので、ペラを見てみたい、と整備場へ向かった。目指すは初勝利、水震災。 初日は 7R6 号艇で出走する。放置新聞社。徳山ボート GMB 大賞。エースキカル長田修司が巻き返しに自信、いけそうな感じがします。ボートレース徳山の G2、徳山モーターボート大賞。誰が勝っても G2 初優勝。は、18日に予選3日目が行われた。長田修二、37イコール東京。 は三日目 7R で2コースから差してシリーズ初白星をゲット。いいエンジンと言われていたし結果が出せてよかったと、一安心。これで得点率も550、22位に浮上。予選最終日に望みを繋いだ。今不死の相棒はトーチエースと言われる12号機。二日目くらいから雰囲気は良くなっているし一人で乗っている分にもいい。このエンジンにしてはこ人んまりまとまっているが、 バランスが取れて全部いいと思う、と徐々にパワーも本格化。長田選手はすごい、とピットでも評判の足だ。2023年前期は63と勝率を落とし、2017年前期以来12期ぶりの A に降格。最近はリズムがめちゃくちゃ悪い。ただ、今節はこういうエンジンを引けているし、いけそうな感じがします。と、やる気もみなぎる。 g 一タイトルホルダーが巻き返しに闘志を燃やしている。東スポウェブ。ボートレース地元の相場賞が1着3着の吉見発信から下手ルーキーシリーズ。ボートレース下手のルーキーシリーズ第1戦は18日に初日を迎えた。地元の相場賞21は前半 2R に2コースから0号の A 発でまくり解消。後半 QR も 1M。 匠に刺して三着を確保とホームでよしみ発信した。ここ三不死いつも自分がやることをやっていたんですが結果が出なくてすごく落ち込んでました。でも今回は乗っていてパワーを感じるし初日の一三着で気持ちを切り替えられました。時力にも相当手応えを感じている様子で満面の笑みを浮かべていた。放置新聞社。 ボートレース129期チャンプの西岡明心が初出走の下手で苦戦も二日目からは大丈夫ですから下手ルーキーシリーズ。ボートレース下手のルーキーシリーズ第一戦は18日に初日を迎えた。第二 R では当地初出走の西岡健新21が6号艇から発進したが見せ場なく6着。 才能が触望される129期チャンプも狭い特殊な水面に苦労しているようだ。壁が目に入って少し躊躇しちゃいます。ね。アトペラを冒険したら大失敗しちゃいました。それでももう慣れたし、二日目からは大丈夫です。と自信を覗かせたホープ。二日目は3、7R の二回乗りで巻き返しを図る。放置新聞社。ご視聴ありがとうございました。